壁面飾りにぴったりの大きな松の木を作りましょう今回は大きなお花紙の松葉を18個作りました松の幹を作るためにできたパーツを一度画鋲で貼ってみました松の幹の形はスマホなどで画像を検索して参考にするといいです本物の松よりこれがいいです 脳舞体、待つ画像こちらが一致する画像ですこの中から好きなものを選んで参考にしましょう画像を参考にしながら大体の形をクレヨンで書いていきます 松の葉っぱで書きにくいところはのけながら書いていきます。クレヨンで書いたところにトロン紙をよぶって。貼っていきましょう。 木工用ボンドです こんな感じで描いた線をだいたい覆うように貼ります。ここに松葉を貼っていくと松の木に見えますが、もう一手間かけて。今回は！お花並みの茶色を使います。ボンドかのりを水で薄めてください。 よく混ぜますで茶色のお花紙をここに貼っていきます。 シワとか重なりが松の幹のこの模様に見えるように貼っていきましょう。 松葉の裏に木工用ボンドをたっぷりつけますこれを枝の先の方からつけていきます その後、少し重なるように三つずつぐらい貼っていきます。ここはこちらにまで入ってしまいますから、ここにしましょう。 あと、残った松葉を手前に貼りますはい、これで松の木が完成しました金銀の折り紙やお花紙の梅、竹 ハボタンなどと組み合わせてお正月らしく飾りましょう。